はい、どうも、六代目です。えーと、我が佐賀県にある竹雄市で、えー、こんな教育が行われるそうです。プログラミング、小学1年生から。おーっと、小学1年生にプログラミング。まあ、詳しい内容がわからないので、 いいかどうかは分かりませんけどうん足し算引き算を覚え始めている小学1年生ぐらいプログラミングすごいですねまあ私自身そのプログラミングっていうのをまあ高校時代に少しえ学校であったんで、まあ、嫌いではなかったんですが 小学1年生にプログラミングすごいですね、本当え、まあ私学校で習ってたのはまあ高校の時なんでベーシック言語と C 言語ぐらいだったような気がしますけど小学生どんな言語でやるんでしょう。ものづくりの楽しさをということをなんか書いてありましたけどまずは実際に手で まあ図工みたいなやつでしっかり作らせるっていうのが大事なんじゃないかなと思います。なんとなくプログラミングだけ先行っちゃうと発想の方が追いつかないんじゃないかなと思います。まあ、評価にはつながらないという授業らしいので、まあ、どうなるかわかりませんけど。 えー、いろいろネット関係の、ネットやパソコン関係の話題を持ち上げてくる竹雄まあ、佐賀県も iPad、iPad じゃないな。えー、まあ、モバイル PC っていうかですね、タブレット端末での授業とか、まあ、いろいろ<笑>問題ありましたけど、まあ、いろいろ騒がせてるようです。それでは、6代目でした。